オ、okay. ー こ, のの こ, こでてる運だだだそれれでももまだ俺とと戦うというのか。誰にも邪魔されないって言っただろう都合だ何か好きかっキューパワーまで強化したのはだった。 らからいただまれよ、は い, い, い。いいくら 戦いの中でどんどんパワーを高めて い, っているというかあれの怒りがまだまだ残ったもんじゃないぞスーパー この絵たいの知らない力を待っておる貴様を倒し今度こそ俺が最強だと証明してみせるの時代